会場割れんばかりりの拍手ありがとうございます、えー、秋田○○愛好会実は本日このステージ初めて披露する「翼のどんぱん節」という曲をお送りしますこちら2007年にね作ってこの八跡瀬秋田祭りで披露するのが小さい頃からの夢でございました、えー、いよいよ叶って嬉しいなというところでございます新時代になりましてこの踊りを踊ってその後はいつもの「 秋田ハタハタロッカーのサンバとなります、えー、ぜひともね動画、写真たくさん撮って YouTube に上げてください自分たちの姿見たいですどうぞよろしくお願いしま す, しします会場割れんばかりの拍手ありがとうございます拍手の数だけ天気晴れますよそれでは参ります翼のどんぱん節構えては拍手ありがとうございます 今回踊りをつけました。すごい またチャンスですよ SNS に載せてねいいかなでは、立ちます、はい、というわけで翼のどんばん虫いかがだったでしょうかありがとうございますありがとうこの後、秋田、はたはた、ロックアンドサンバとびぎりさんが自由になりますどうもありがとうございましたありがとうございましたはでは、撤収します えー、やらせていただいてありがとうございます。